昨日のお天気までとは昨日までのお天気とは打ってずだと本当に晴れてねいやー暑くなってきましたねなんかこう晴れたのはきっと会場にいる皆さんと私たちの普段の行いが良かったのかななんて思いながら今考えてました<笑>大丈夫ですか暑いですけどもねもう少しね、はい、頑張りましょう、はい、それでは「えー、金賞介錦国連歌」そし2曲目は「平和」っていう曲をね 佐藤クトさんの曲で去年、えー、コーチの方でねお願いというかちょうどいいでございますでそこに今日は若部桜の舞の代表マリちゃんも入っていただきまして一緒に踊ってまいりますで板子さんもよろしくお願いしますそしてアクトの勇気旗の方よろしくお願いいたしますありがとうございます、はい、それでは参ります Let's <laughs> go. 紹介ありがとうございました。はいはいでは続きま